「とりわったとりわったった」「とりわったとりわったた」「とりわったとりわったた」「はを見てる君が隣ヤンキーずわりしたお兄さんよ」「線香のに」「夏の終わり」「雨降りだして泣くうつせみ」 うん。<音楽> ひとりでいるのはもうなれたこのまま帰ろうか手のひらを見つめるりんごはめなめた君はどこに僕の心を連れ去った悲しくも虚なしくも 「チりリラッタりョリラッタチョリラッタ」